速じゃない、い 0.3 秒ぐらいのはい今はそういう感じで1軒目でねやりすぎてしまいましたあれはちょっと良くないよね今回はですね試行シリーズですめちゃめちゃありがたいんですけど企業さんの案件が増えてきましてさすがにこのテンションで企業さんとやったら怒られるかなと思っていつも1回目に企業さんとやるんですけどもその企業さんの案件が酒飲まないと 嫌ですって大体言ってるんでオッケーもらってるんですけどもそしたらガンガン飲んじゃいましてあと僕カレーでね酒が弱くなってきたんで2杯で酔っ払しちゃおうっていう酒が強いからってどうこうっていう話じゃないですからねもう僕はもう酒弱いんでねということでですね今回ですね至高シリーズ至高の肉豆腐ですでございますこれからの季節にいいですよねもうねちょっと外も、ね、寒くなってきました肉豆腐皆さん食べたくないですか僕は食べたいです今なのでこれから至高の肉豆腐食べていきたいと思います 隆二のバズレシピ。はい、ということでですね。材料紹介いきたいと思います。あ、もうね。材料ね。超シンプル、僕の肉豆腐はまず木綿豆腐ですね。木綿にしてください。あの絹でもまあ、できなくはないんですけども、肉豆腐はね。箸で持っても崩れないような。そんな硬い木綿のね。心意気を感じたいなので、今回木綿でございます。豚バラ220グラムです。はい、普通のバラ肉で。 ございますはい薄切りですしらたき絶対入れてくださいしらたきがない肉豆腐なんてしらたきのない肉豆腐みたいなもんなんでオニオンで今回はですねなんと試行シリーズなんですけどもコラボ動画でございます今回ですねえっ、ー、と僕大好きなもう本当にリスペクトしてる方にコラボ依頼しましたん で, で今回のコラボ相手を紹介させていただきますコラボ相手持ってきて 今日はよくお越しいただきましたハイボールさんハイボールさんじゃねえウイスキーさんだったあなたが来るのを、ね、心待ちにしておりました本当にこれがコラボ動画ですよ皆さんウイスキーさんと炭酸水さんのユニットハイボールさんですハイボールさんを飲んでいきますくぅー僕とハイボールさんの想像効果やっていきたいハイボールさんこれからもよろしくお願いいたしますじゃあそろそろ作っていいですか、はい 玉ねぎ切っていきましたと思いますまあスライスしていきますよこんな感じでだい大体、まあ、1cm ないぐらいはいあんまり薄くしなくていいです、はい、6mm8mm 切ってくださいえー、そしてえー、なんだっけはい木んのくさねここに肉豆腐臓でシンプルに半分で割っていただいてちょっとね厚めに切っていただく 1 5ンチぐらいですかねこんな感じで、えー、切っときましょうか、はい、大体ね12等分ぐらいに、えー、っとしていきます、はい、これはねでもね木綿豆腐さんと金豆腐さんねお好みっていうのがあるんで こんな感じでいい感じにそして玉ねぎさんですねはい、玉ねぎさんもまあここら辺に玉ねぎさんが加わるとあの香りとコクが、ね、甘みもつきますのでぜひ、まあ、入れてくださいねこれはえっ、ー、と、ざるで揚げてぬるま湯で洗いますぬるま湯は家庭で出る40度のお湯で大丈夫ですで水気を切ったこの白滝でなんですけどキッチンパサミかなんかでね切ってくださいね しらたきってあの長くてラーメンぐらいの長さになってますからこうやってね4等分ぐらいにこうすると非常に食べやすくなりますもさっとはい湯通ししてくれとかって皆さん言うんですけども湯通ししなくてもね今のしらたきってそんな臭くないんで大丈夫です半分に切ってまあ4等分ぐらいでいいんじゃないですかねはいこれぐらいの長さだったらでこれをできればもうちょっと剥がしながらこう入れていきたいと思います豚こまでももちろん大丈夫ですでも豚こまだとちょっと 煮込むんで固くなりますこういう煮物であると豚バラだとすっごく柔らかくなるんでバラにしていただいた方がいいかもしれない、まあ、特に今回思考って名乗ってますんで思考シリーズの中ではねトップクラスで簡単ですよ最初に焼きとか必要ないんでこれで調味料に煮るだけなんでね一、まあ、つのねちょっと鍋みたいな感じに仕上げるんですねシュガーですはいお砂糖ですねはいこれ最初にバラッとねまぶしてください大さじ1ですそして醤油です大さじ3杯 結構ね、回しかけてくださいねお砂糖がねちょっ と, 溶 け, と溶けていくように回しかけるようにはい、はい、3杯入れていきます最近は私本みりん使ってるんですけどまあみりん風調味料でも全然美味しいです本みりんの方がまあちょっと上品には仕上がります1234結構ねみりんは入りますこの大好きな白だしちょっとだしが入った方がねやっぱり美味しいです味がつくんでね魚介のうまみをね入れていきますあ、はい、かわいいんです はいまあ、こういうなんかメルシャンのこ う, こういうこういうワインで大丈夫です大さじ4杯みりんと赤ワイン使ってるので お, お酒はかなり入ります肉豆腐に赤ワインでねあんまり入れないと思うんですけどもこれで4杯ですね、はい、お水使ってない全部調味料だけなんで赤ワインを入れるかっていうと赤ワインすごくねあの香りがねよくてお醤油とかだしとかとすごくね相性が良いい今回はですね生姜とかも入ってませんこれで煮ていく 赤ワインの香りが最終的にどうなってるかこれを楽しみにしながら煮るんですよ皆さんでまずね沸かしてくださいこれ重要なコラボアイテム。んだけど 最高のコラボワイルド沸かしてから蓋をしてグツッと煮っていくんですね調味料だけで煮っていくと何がいいかって調味料の配分が濃いから味がよく染みるんですね水を使っていくよりもねもう芳醇な香りですよ全体沸いてくるじゃないですかそしたら蓋を閉めて弱火から中火の間ぐらいですこれで20分煮込んでいくはいそれではですね蓋をして、えー、中火で20分経った姿がこちらです このままで小、ね、ネギこうやって盛り付けてこれで完成しますままあ、そうでしょうこれ至高の肉豆完成でございますはいではできましたのでいただきたいと思いますいただきます肉豆腐なんですけどもちょっと鍋スタイルでいただきたいと思いますお豆腐玉ねぎ白滝ですね少し汁もね無水なんでちょっと汁は少なめです至高の肉豆腐これ赤ワイン入りでいただきます お上品なつるやんけこれめちゃめちゃうまいあえてねニンニクとか生姜を使ってないのがねここにきてますね梅雨がうまい最高の割り下ですよ とろとろ玉ねぎもね味のアクセントになってめちゃめちゃ美味しいですこれもう少し煮た後に火消して置いといてもお肉とかお野菜とか白滝とかの味がもっと染みてもっと美味しくなるおすすめ食べ方ありますしみともだしもちろんはいタバスコですねタバスコかけときゃいいと思ってると皆さん思ってるかもしれませんがそうやって思ってますこれこの組み合わせやばいからね やばいよ何がさ、こうかってさ、めちゃめちゃ簡単なとこですよね、切って全部入れて煮込むだけですから、温めながら食べてるんで、煮汁が、ね、どんど ん, ど ん, どんし減っていくんですけども、も煮汁足んないなと思ったら、水足してください、無水とか言ってたんですけども、も要は同じなので、うまそいので、スタートチャンスあ、ありがとうございます、はい、じゃあ、召し上がってみてください、いただきます、はい、うわ、うまいね、2滴ぐらい、タバスコもいただきます。はい<笑><笑> ちょうどいいピリ辛感酸味も足されてねう ん, うん天才ありがとうございますごすありがとうございま す, う, いますうまさ伝わりましたか皆さん赤ワインの芳醇な香りそして調味料の配分が決め手でございますそして最後の一振りのタバスコですね、うん、本当においしいのでぜひ皆さん作ってみてくださいんなんかネタ帳に何かあった気がする <laughs> <laughs> 何にペスニ